ここ知ってる名古屋の都心環状や。あ, あ。名古屋にはよく行くけど、このレベルのやつは年に数回しか見ない。車の間を抜けていくやつはいつ行ってもいるがな。しかも RS ではない方の7で草知ってるか 金ピカクソでカホイール買うとマジで高いんだぞというかここも名古屋やろ名に勘の下でしょ Z 世代はバカと中国韓国製品は燃えると名古屋は運転が荒いというのはセットだぜ差別というのは鶴川の IQ が低いことで起きるんですねここで懐かしのお前キャンピングカー向きでここでのびッチロヨに会えるこのチャンネルの交通事故って基本的に両方に原因がある場合と 天才天才パターンになるんだが、今回は後者だ。ハザードが光ったタイミング的に、運転手の人、突っ込んだ後に押した説あるよね。遅刻してるのにダラダラ言って、目的地の建物に着いた瞬間から、階段駆け上がって息を上がらせるタイプなんやで。今評価する側の世代が、何をやったかじゃなくて、どういう態度でやったか主義メインだからしゃあない。 今の事故でタイヤが転がってくるのはおかしいが、右のオフロード車のリアについてるタイヤが、追突の衝撃で外れたんだと思うだろでもなぁ、見返した感じ、テールゲートにタイヤはついてなかったぜ。なんか微妙にラベル剥がれてたけど、軽トラの荷台から転がってきたこじったまま送信するタイプ。ドンキホーテドフラミンゴ41歳。 ふっふっ福井県ッククイケン三方上中郡若狭町下田中福ックーで住所登録しててクサ犠牲者ブスコしあやって決勝としては屈指のくれか番号だよな目覚ましが必要みたいだおはよう高齢者逆走シリーズ 何でもシリーズ化しやがって自作関数作りに収集してプログラミング進まない人かよプログラミングの話がこのチャンネルで通じるとは思えない四角形に出口と入り口と出入りする数値のフォーマットだけ指定するんだぜますますわからない右から来た車が通過していったからその奥の車が来る前に急アクセルで飛び込むんだぜしかもさおいゴレゴレ名義持ってんだ ドライブあるあるやーけにゆっくり走る車がいる白点線で十分な長さがあって見通しが良くてかー死ねーこれ三つどもえもありえますなクラクション鳴らしたり叫んだりする前にもっとやることあるよな、うん、あのバスの色名古屋じゃねまさかそんなことあるかはい出た、頭から突っ込むのって楽に見えて意外と難しいんですよあるあるサイドブレーキの引きが 足りない系の下がり方してるな。インナードラムかキシッと直線で入らないと、基本的に失敗するんですよ。キシって効果音じゃねえんだぞ。お前運転中にキシって言いながら運転するのかよ。おぼろげながら運転してきたんです。46という距離を、これは混みがちな市街地横断だったパターンだ。しかもブレーキホールドもクルコンもなし、多分マニュアルだった。長距離ドライブ疲れるセットやめろ。ここでまさかの、前のバイクが右折。 これに対応するためのマージンがいるから、白点線追い越しの難易度が、また上がるんだよな。<音声>というかさ、定番のエンジンパワーで、パワースライドとか無理じゃねそういえば思い出したんだけど、ボルボ車のエンジニアが、ボルボ車が事故ったらいちいち現場に出向いて、直前の運転手の操作まで聞き取って、詳細なデータ取ってるらしいのね。前回中盤以降のオーバーステアで、 車がスピンしそうになった時、人は急ブレーキと急ハンドルという、一番車がスピンしやすくなる操作を、とっさにしてしまうという。とりあえず軽トラのおじいちゃんは、オーバーステア対策の前に、ブレーキちゃんとかけようか。トヨタハツ系を選んでおけば、雪道のオーバースピード以外で、危ない目に遭うことはまずない。いたの言うて私も深夜にジョギングしてたら、全く同じ状況で、対向車が来てるのに。 右折してきた黒ベルファイアに惹かれましたわ。持ち前の運動能力で、衝突する 1.5 歩前に、瞬間的に引き返したのでセーフでした。避けたから結果的にセーフだった毛の事案は、自分の中では交通事故として処理して、脳内データベースに蓄積だ。雨の日の夜の交差点は、割と結構しっかりと、入念にあちこち見ると学びました。文章だけ見れば何も学んでなさそう。イメージとして抽象化して、概念として無意識に放り込んで覚えるので、 文章化はまた別の話就活の自己分析っていうのこういう特性を把握して適切に活かせる職に就くために大事なんだぞそんな初見なんだっけ郵便局の配達員さんが配達に出る前にパイロンスラロームやってバイクの状態確認をするそうじゃないですか郵便局の配達員さんの運転で何も悪い話を聞かないのは偶然じゃないんだぜ そっちの配達はいらないです。訪問販売お断りの看板を、訪問販売員が売って歩く時代があったんだぜ。なんかもうくさ、危そうやってさ、問題を作った人が解決策まで提示して稼ぐの、マッチポンプって言うらしいな。地雷製造会社は、地雷製造のノウハウを生かした、地雷除去装置を作るんです。一瞬だけ音量上げたら、やけにやかましいやんけ。 スマホの音量を下げ忘れたまま、アダルトサイトの動画開いた時みたいだな。今の何、でかい鳥、飛ぶ鳥を落とす勢いで、新聞を配達してるんですね。<笑>寝ぼけてフラフラでトイレに向かって歩いてる時、壁にぶつけられた小指からの仕返し。事故った拍子にまた小指負傷しそう。うんうん、ノートとデイズは、おばあちゃんの代表者だからな。 そういえば、全く同じ状況の動画の URL が、動画のコメント欄に貼られたんですよね。ちょっと録画してきたので、とりあえず見てみましょう。左の編集ソフト、せめて覚醒。そして、老害高齢者の対抗者目測の甘さ。私も3回、目の前に入られて、ABS 使って避けてます。ノンターボ c v t を、必死で踏んで切れてる感じがまたくさ。これ警察に提出しても、これが免許更新の教材でも、 やり返すのはやめましょうって言われるんですよねなんなら更新の教材ビデオだと赤信号の間に降りて抗議に行った被害者側が暴言っていう名目で免停になったからな事件に勝手に割り込んできて被害者を苦しめるだけ苦しめて去っていくか何もしないかの2択なんですかねえなんで入ってくるの 私の妹は、自転車に乗りながら、平然と信号を無視するタイプだった。その結果免許を取るとき、卒検前の見極めにも起きたらしい。あのさぁ、YouTube で数ヶ月に一回見る、このコメ欄って丸々な人が多いよねって、書きに来る人じゃないんだけど、他人がどうじゃなくて、自分が何をするかなんですよ。目の前だけ見るんじゃなくて、空間全体を一気に入れるの。 目の前しか見てないから、あんなにビビり散らすことになるんだぜ。それにしても、ロール大きかったですね。もうちょっとでアラブドリフトできた。たまには法律と常識が通用しない国、日本を味わっておかないとな。気を悪くするよりは、気を引き締め直すんだぜ。あ、ベンツが、人を跳ねた時に突き刺さるし、怪事みたいな外事に駆られるし、あのベンツの突起、なくなって正解だぜ。 車を平等に評価できなくなるので、底辺軽自動車シリーズ、いい加減やめてほしいんですけど。そんな周りも見ない価値観で生きてると、ノンターボの軽自動車のエンジンみたいに、老後もハードに働かされるぞ。それ冗談にもならなくなってきてるんだよなコンビニやスキー家に行くと、深夜でも年配の方が働いてらっしゃって、基本的に応対も親切で、トラックの人、一切引かなくて草しかもここ、関ヶ原インターの出口なんですよね。 天下分け目の戦い、落ちぶれて辺コースを選択しましたな。ちょっと待ってから、フル加速で突っ込んだら、そいつ多分潰れて死ぬぜ。くさあ、高い視点から、数台先まで見ている大型トラックと、目の前もちゃんと判断できてないくせに、ダンプの運転が荒いと、ネットのコメント欄に書く一般人。というわけで今回の教訓は、広い視野で、視覚にも気を使おうですかね。なんだそれ当たり前やんアホめ。金曜日の18時に毎週出すと言っておきながら、 帰国したあたり、私もう、動画に対してやる気がないんですよ。定期的には作るようにして、何度でも平和ボケを改めないとな。